私ね、お正月、普通にお家で過ごしてたの友達というか、神様、他のね、春の神様、夏の神様と冬の神様みんなでね、新年会してたらね祭りは正月病だって言われたの正月病ってどうしたら治るのって聞いたのそしたら、え何言ってんの正月病なんて治るわけないじゃんって言われたの<笑>あー、どうしよう 分かんない病気にかかって死ぬなんてダサいじゃんもうやだよこんなのダサいよ2019年早々正月病で死ぬってやだあもうなんかもうやる気なくなっちゃうもうさ病気とか言われるとさやだよねもうやる気なくなるよねもうやだどうせ死ぬんだったら最後までダラダラしてやるもうああもう何もやる気出ないやん も う, ねもう眠くなってきちゃった、一旦たんや。これをね、倒す方法、誰か教えてくださったら、お財前半 分, 分分けてあげようと思います。生きてたらね<笑> <笑>今日も動画を見てくれてありがとう。次に見るのがこの動画。その次に見るのがこれ、あその前に。